右乳もんでたらハリガネ虫が出てきた太郎ですはいということでですね一週間ぐらい動画をサボっていたというかあげれてなかったんですけれどもおととい昨日おとといの2日か3日間くらい寝たきり状態でしたはいということでねなんでそうなったかって言いますとなんか先に言っちゃうとあの… 39度超えの熱が出ましたはいで流れを説明するとまあなんか 普通に撮影をして帰ってきてで、ね、んかネタとか考えながら寝て起きたら汗びっちょびちょのまま起きて「あれ暑いな」ね、熱測ったらまず初日38度キュー分おっとおっとこれは何なんだってその前の日撮影してる時に急にジンマシンが出てきてうわこれなんかもうストレス性だわ ジンマシンが出た日にもういろいろな方面からのストレスがあってうなんか落ち込んでたっていうかちょっとネガティブマインドになっててそしたらもう急にジんマシンがばッて出てきてと思ったら次の日に発熱したからあこれ心因的な原因ストレス的な原因の発熱だと思って多分1日したら治るかなと思ってその日はまあ軽く家にあった解熱剤を飲んで寝たんだけどそしたら次の日 で、寝たんだけど夜中だったけど起きたら6度9分まで下がったんかな解熱剤を飲んで6度9分まで下がってあっよかった安心したと思ってで寝てまた次の朝起きたらもう39度1分まで上がっててオーマイガーアイムコロナと思ってアイアムコロナーと思ってこれはさすがに病院行かなあかんなと思ってで、まず家の近くの病院まで行ったんですよ そんなら、検温されて熱がある人はうちでは見れませんあわ分かりましたということでここの病院ならやってるんで電話してみてくださいみたいなもらって電話したいよ電話したらその病院も熱の患者さんは受け入れできませんみたいなで保健所にも電話して紹介してもらったサイトを見て電話したんだけどもう6件くらい熱の患者さんは熱の患者さんはうちではできませんみたいなえっと思って だから「熱の診察をしてほしいだけなんですけど」って言ってるんだけど で, で7軒目くらいに唯一できるところがあって1時間限定の診察熱の患者さんは熱の患者さんは1時間限定の診察みたいな感じでああよかったやっと診察しててもらえると思ってで行ったら全員看護師さんとかもこういう防護服みたいなの着て。 で喉が腫れてますね喉の右の扁桃腺の奥が生んでますねで、症状としては、まあ、咳もないし痰も出ないし鼻水も出ないしで、頭痛もない倦怠感も特にない全然 歩, って歩けるくらいだからだから本当に熱だけみたいな感じだったんだけどでなんかその検査の結果まあ へん急性扁桃腺炎か陽蓮菌みたいな感じストレス性ではなくてなんかウイルスがいつの間にか入ってしまったんだなっていうまあ結果ね薬を飲んで良くなったのでまあねちょっと安心しているんですけれどもただその報告の<笑>動画ですはいでなんかちょっと今日ね本当は外で2本くらい撮る予定だったんだけど外がねめちゃくちゃ雨で撮れなくなっちゃったはいということでねこんな感じで やっぱりね、あんまり人生は一度だけれどもあまり気を あ, あんまり体に無理せず頑 張, っ頑張りましょう皆さん世の中いろいろあると思いますけどあんまり無理せず頑張りましょうってことです僕は新曲が伸びてくれれば僕は満足です最近は TikTok も頑張ってるんですけどお金にならないのでまあね YouTube 頑張ろうって最近になってますまあね元気になったので動画を撮りましたはいもう少し頑張りますよっていう報告ですはい以上ですまたお会いしましょう バイバイ「空見上げた今」